おいそこのゴリラ誰がゴリラだたぬき眼ね。振り向いて返事をしたからゴリラだろいやこんな話をしている場合じゃないこっちは一刻を争うんだ病床はあるかいいよイタリアンレストランだぞどうした誰が倒れたのか意識が朦朧としてきて呼びかけても動かなくなったえそいつ大丈夫なのか大丈夫じゃないだから早くベッドと温かいコンセントそれターラじゃねえか